こんにちは、葵です。葵の給食室のウェブサイトが新しくなりました。今 YouTube でアップしているレシピがウェブサイトですごく見やすくなってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そろそろ節分の季節になりますので、今日はキャベツの大豆サラダをご紹介していきます。大豆をサラダに使うことで、鉄分もタンパク質もプラスされますので、さらに栄養価の高いサラダが出来上がります。それでは早速作っていきましょう。 保育園管理用紙葵の給食室今日はキャベツの大豆サラダです野菜は全部角切りにしていきます今日は大豆使いますのでこの大豆の形状に合わせて切っていきます全体を同じ形状にすることでお子様が食べやすくなりますきゅうりは3スライスさらにこれを3等分。 4等分ですね。で、これもさらに4等分。1 3キャベツはまず芯を取って、保育園では葉を一枚ずつ剥がして両面に傷がついてないかとか虫が付着してないかっていうのを確認しながら洗っていきます。キャベツも2、3センチ角くらいに切っていきます。 2 3センチ角に切っていきます。玉これを4等分にして野菜を茹でていく前に大切なポイントを今からやっていきます今日はゆで大豆使うんですけれども大豆だけは茹でずに醤油と一緒にいっていきます。お鍋に茹で大豆入れて ここにお醤油を入れますそしたら弱火で大豆をいって下味をつけていきましょう大豆も茹でて最後にマヨネーズと醤油であえるっていうやり方で作ったこともあるんですけど結構大豆がこうマヨネーズをね弾いてしまって大豆に味がなじまなかったので大豆そのものに味をつけていった方が味なじみが良かったです 23分いって醤油の香りがついてきたら火を止めてこのまま粗熱を取っておきましょうあとはもうじゃんじゃん<笑>順番に茹でていきましょうまず人参は水から茹でていきますコロコロで可愛い<笑>保育園ではこの切り方をコロコロって呼んでました<笑> 次にきゅうりですきゅうりは沸騰したところに入れていきますきゅうりは加熱殺菌が目的ですので約1分くらい茹でて引き上げていきますキャベツも沸騰したところに入れていきます 以前のキャベツのメンチカツがすごい好評でこのキャベツのサラダレシピもぜひ加えていただきたい仲間に最後にハムを茹でていきましょうハムもネットをしたところにさっと入れていきます保育園では衛生管理上キュウリとかハムとか生で出すものも基本的に加熱をします 茹でた野菜は流水にさらしてよく冷ましておきましょうもうあとはすべてを合わせていくだけです茹でた野菜はよく水気を絞りましょうこの時に水分をいかに切れるかっていうのもとても大切なポイントです 保育園でも同じ、ね、分量で書いてあっても人によってこの絞り方が甘かったりちゃんとできてたりっていうそういうね誤差があるとやっぱり仕上がりがね全然変わってきてしまうので同じレシピでみんなおいしく作るにはこういうところをね手を抜かないっていうのがねとっても大切ですそしたらここに先ほどの下味をつけておいた大豆を加えます それとここにお塩加えていきますこの計量器 0.1 グラム単位で測れるからね、すごい便利なんですよずっと欲しくてお塩と胡椒一振りあれ出てこないと最後にマヨネーズを加えていきます大豆にしっかりと醤油で味をつけてますのでマヨネーズは少量でも十分美味しいです 葵の給食室あ食…<笑>待ってちょっと低いこれ<笑>給食給食嬉しいな何でも食べましょうよく噛んでそれでは皆さんご一緒にいただきます大豆サラダ大好きというか大豆が大好き箸だとねちょっとつかみにくいんですよ角切りにしてるので今回。 やっぱり美味しい想像想像通り美味しい今回全部角切りにしてるんですけどそれぞれ素材の食感が違うので噛んでるのがねすごい面白いですでそれを子供と一緒にご飯食べてる時に噛んでる時どんな音がするとかって聞いてみるとよくね噛んでくれたりしますこのサラダいろんなパターンで試したんですけどキャベツがないパターンとかあとは大豆に下味つけないで最終的に全部にお醤油を加えるパターンとかいろいろやったんですけど個人的に